さっき食べたわか、ま、りかろうアイスクリームとあのでるおくちのなかまごとびアイスクリーム食べたいわかったぜ Chump! 「さっき食べたまたありがとう」「いっぱい食べるのもいいけどお腹がじっくりと痛くなる」「アイスクリーム食べたい」「わかったつもり